毎度三里でーす久しぶりやな多分もう34年は何もアップしてないんちゃう主に3つの理由があるんやけどえっ、ー、とまず、えー、環境一人暮らしをしててその部屋がやっぱ狭くてでこうなんていうか撮影できるスポットがこう思いついたとしても やっぱりこうそのスポットだけではなく周りも映ってしまうのですごいこう生活感がわかるしなんかすごい散らかってたし嫌やったんやけど今はちょっと広い部屋に引っ越してこういう私のちょっと YouTube スポットというかあのこのレインボーフラッグとあの去年私が描いたあの油絵もあの飾ってちょっといい雰囲気になったソファもこう置いてて。 いい感じやね2つ目はあの機材今も代謝機材はないんやけどあの前はもう iPhone で撮るかパソコンで撮るかで iPhone やったらやっぱこ う, こう撮ってあのなんかだるいしどっかにこう固定して撮るのもちょっと難儀やったしパソコンやったら映像もあんまり音声はさらにあんまり。 って感じでなんていうかファンのこう音が聞こえたりそのパソコンの、ね、音が入ってしまってたのでノイズが1年半前かちょっと消費税が上がる前によしカメラをちゃんとしたカメラを買おうと思っててもともと一眼レフは持ってたんやけどちょっと古くてその、えー、動画の機能がなくてでガッチではないんですけどこのなんていうかちょっと一眼レフっぽい。 カメラ を, を買っってしまった、はい、写真も撮れるし動画も撮れる し, 撮れるし映像も悪くない音声もまあ悪くないと思うんでこれでちょっと行こうと思ってますで3つ目の理由がほんまにこのチャンネルに何あげようかとで、ね、私はどんな動画を作りたいのかもう全然決まらなくてなんか 決まったり悩んだり決まったり悩んだりしたんやけどすごいやっぱ自分はじゃあ YouTube で何を見てるのか結構そういうコメンテーター見てるしこうんやろ自分もすごい物申したいことがたくさんあって自分の発散の種にどうか取ろうと思ってなんか友達にこういやいや言うても。 おかしいしいあんまりそこらへんのね人間関係も崩したくないしせっかく気づいたのでせやから YouTube はえ い, いかなと思って自分がこう気になることとかうんって思うこととかまあたまにはえこれめっちゃすごいやんと思うこともはいアップしていこうかなと思ってます多分え名前って光じゃなかったって って思う人もいるかもしれないけどなんか最近その名前まま使ってへんしまあよく使ってるサンニという名前でいこうかなとはい思ってますへへでもやっぱこんな顔で光とか言うたらななんか変やな<笑>そんな感じでまたよろしくお願いします多分お次の動画はえー、っともうちょっと早い3年とかはならないと思うんです多分ね多分 多分うん、うん、ほんなまたね。